レアーチーチム3人ともええ殺しにああ<笑><笑>あ、はかかいお前は負けけんののが好きなのかいかいかいかだがででてて<笑><笑>るんじゃねビっやめそうの。<笑> ビールを飲んで、なあ<笑><笑>そうむきになるなエイペックスはゲームじゃねえか。